演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそいうわけで本日はちこちらこちら業務スーパーのお菓子3種類を食べたいと思いますこちらはストロベリーサンドイッチですけ以前食べたバニラとチョコの仲間ですねなんか新しく食、ね、こんな感いで、こちらは チーズクリームクラッカーサンド、おがりみたいな感じですね。これも美味しそう で, すでこちらがシナモロールシリアル。以前食べたチョコレートシリアルの中身ですね。これも横切る。まあ、ちょっと独特な形ですね。なんかですねばっかりですね。ではまずシリアルからいただきたいと思います。ちょっと入れすぎたかな。 ではいただきますサクサクとした音本当にこっちいいですねああ甘酸っぱさも感じられたうん塩気はちょっと少ないかなもうちょっと感じたいかな あのシナモンにはシナモンの香りが程よく口の中に広がってきましたでもそこまで強烈な味ではなかったですね甘さもちょうどよくて朝ごはんにぴったりだと思います牛乳をかけてまろやかにしてシナモンの香りが溶けてうんまあそんなになかったですね溶けにくいシナモンなのかな、うん、まあ、シナモンの香りを程よく楽しむことができましたのでこちらの点数とさせていただきますそして、 チーズクリームさんのクラッカーはサクッとした軽い食感のクラッカーがサクサク食べる進めることでとっても美味しかったのですがチーズクリームはちょっと弱みかなと思いましたもうちょっとチーズの味を感じたかったのでこちらを定数とさせていただきますそして最後のストロベリークリームビスケットビスケットサンドストロベリーはいちごのクリームの 酸味が口の中にふわっと広がってきてちょっと固め厚めのビスケットとよく合っていましたざっがっとした食感とともにイチゴの甘酸っぱさを噛み締めることができましたのでこちらの定数とさせていただきます今回の業務スーパーのサクサクお菓子とっても美味しかった流れ込む仏来たるや天国の